全国1億2000万人の名探偵コナンファンの皆様こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はちょっと謎なカメラをゲットしたのでご紹介したいと思います。こちらは普通のトップコム RE スーパー後期型ですね。この RE スーパー露出系も動いて綺麗なカメラなんですが、一箇所だけ ここに当たりがあるんです。残念ですよね。ほんともったいないです。そしてこちらが謎なカメラ。何が謎かというと、このシルバーボディの RE スーパーに黒いレンズがついてます。まあ一眼レフカメラですからレンズは交換できるんですが、 このシルバーボディの RE スーパーにわざわざこの黒い RE オートトップコールレンズを付ける人っているんですかねカメラ本体がブラックボディだったら黒いレンズももちろん似合うんですがこの辺がちょっと謎ですそしてもう一つの謎ファインダーの上部にシボ革が貼られてます ただしぼ皮が貼られているだけならそれはそんなに謎ではないんですがこのファインダーしぼ皮が貼られているところがへこんでるんですなので純正仕様ですよねしぼ皮が貼られている以外は全く通常の RE スーパーのファインダーと一緒です形も一緒いつものようにバラして掃除をしてみましたが中身も一緒でした この2台のファインダーを取り替えて取り付けてみてもまあ普通につきますのでしぼ革が貼られている以外は全く同じものということがわかりますさてこのカメラ一体何者なんでしょうか この黒い RE トップコール 58mmF1.8 レンズはちょっとねレンズがかびていたりこのピントリングが硬かったりしているのでまバラしてきれいにしたりメンテナンスしたいと思います最初にピントリングに貼ってあるゴムを剥がしますピックでこのゴムにちょっと隙間を空けて無水エタノールを注入します こうややってゴムを剥がしやすくしすす。くまこのゴムもだいぶ傷になったりしてるのでちょっと潤いを与えてあげましょうこの辺は人間と同じでお肌の手入れは大事です はいピントリングのゴム取れました1箇所欠けちゃいましたねこれはクレのラバープロテクタントゴム製パーツの保護剤ですねこれを塗り込んで硬くなっちゃったピントリングのゴムに潤いを与えてあげましょうラバープロテクタントを全体になじませたらしばらく放置です 次はレンズの清掃ですねレンズの清掃の場面は以前もご紹介したのでこのお時間を使って私なりにこの謎なカメラの見解をお話ししたいいと思い ま, すまずこの黒いレンズのお話ですが実際ブラックボディ用の RE スーパーにつけるレンズとして生産はされていたようなんですが日本にはあまり流通していないようです。 主に輸出仕様として生産されていたようですね。1972年以降、RE トップコールレンズは黒がメインになったようですが、このレンズはその頃のレンズではありません。なぜかというと、レンズの先端がクロームメッキ仕様。1972年以降の黒強度のレンズは、先端も黒く仕上げられているようです。 なので、このレンズは当時としては珍しいブラックボディの RE スーパー向けに作られたレンズと考えて良さそうです。一眼レフカメラはレンズが交換可能ですから、どんなレンズをつけようがそれは持ち主の勝手なんですけど、シルバーボディの RE スーパーに黒いレンズをつけようって思う人がそんなにいたとは思えないんですよね。 暗い水槽の写真とか撮るので黒いレンズを選んだ反射して映り込まれるのが嫌で黒いレンズを選んだというのならカメラのボディも黒を選ぶはずですよね映り込みを嫌って黒いレンズを選ぶのなら先端のクロームの部分も黒く塗ってしまうと思いますそしてもう一つの謎 黒いがが貼られたファインダーですが実際1972年以降のトップコンスーパー D のファインダーには上面にしぼ側が貼られています単純にそのスーパー D のファインダーを RE スーパーに取り付けたと考えることもできるんですがその動機がわからないんです例えばカメラを落としてしまったり ぶつけてしまったりしししててファインダーをへこましてしまったそして交換しようと思ったらもうすでに RE スーパーのファインダーは生産が終わっていてスーパー D のファインダーしかメーカーになかったとも考えられるんですが RE スーパーは当時のトップコンのフラグシップですそんな簡単に部品が沸点すると思えないんですよね 落としたりぶつけたりするにしてもファインダーの他にもどっかへこみや傷ができるはずですそう考えるとぶつけたり落としたりしてファインダーを交換したという線はなくなりますよねここで2つの仮説を立ててみます1つはこの謎な RE スーパーを最初に買われた方は 用のカメラとして購入したんじゃないでしょうかウエストレベルファインダーとベローズを使って拙写の写真をメインで撮っていたその後普通の写真も撮りたくなってファインダーとレンズを後から購入したその頃には新製品のスーパー D が発売されていたのでしぼ革が貼られたファインダーと黒いレンズをつけて スーパー D っぽいカメラにして楽しんでいた。もう一つの仮説は RE スーパーを買ってすぐにスーパー D が発売されちゃったのでスーパー D のファインダーと黒いレンズをつけてスーパー D っぽくしてみた。多分こうだったんじゃないかと思います。真実はいつも一つ。体は大人、頭脳は子供。 名探偵、まさたまの名推理でした。てれてれてれてれてて。てててて。てか終わったんかい。<笑>レンズの清掃が終わりましたので、ここで定番を外して中を。ちょっと見てみましょう。 2台の RE スーパーの定番を外して中の構造に違いがあるかどうかをチェックしてみますこの中の構造に劇的な違いがあれば先ほどの2つの仮説を覆すことができるんですけどね はい、2台とも定番を開けてみましたが特に大きな違いは見受けられませんね劇的な違いがあれば RE スーパーからスーパー D に移行する間の短い期間のみに作られたレアものカメラと想像できたんですけどねちょっと残念ですこの上の普通の RE スーパーですが露出系は動くんですがちょっと電池室が腐食してましたね 今日は先日ゲットしたちょっと謎なカメラトップコン RE スーパーの謎カメラのご紹介をいたしましたこちらの普通の RE スーパーはちょっと電池質が腐食してましたが露出系もきちんと動きます そしてこちらの謎な RE スーパーですがこちら中をちょっと分解してみても、まあ、サビとか腐食は全くないんですが残念ながら露出系が動きませんいずれオーバーホールにでも出して完璧に動くようにしたいと思ってはいますがキャノンの A シリーズのようにちょっと安くオーバーホールできるようなカメラじゃないのでその辺は しばらく先になりそうです。このトップコン RE スーパーの紹介動画は後日改めてアップいたします。もしこの謎カメラ、謎なトップコン RE スーパーの詳細をご存知の方がいらっしゃいましたらコメント欄にでも、まあ私のチャンネルってあまりコメントつかないんですけどね。どんどん。 コメントしてください。それではまたねー。